のご飯でごはんは麦飯です。 まず最初からいきますね。これ安いな うん。 まあいいです。 韓国には水が発達して、カエルが、カエが出ます。 そうだ。ちょっとちょっと うん。 今日はとと言いますと非常に、まあ、つまらない話なんですがベストが壊れまして、えー、床床っていうか背中、まあの浅いというか腰の浅いが膝が破れちゃいましてもう眠ることはできなくなりましたので今日は解体して。 清掃補正団員に電話して持ってみてもらう日を決めましたでまあベッド欲しいんですけどねそんなのがいいのかなってもうそんなそこ抜けるようなベッドでは嫌だしなと思いますしね Come、oh、on! 最、う、近、ん、本当に、ね、サラダを食べるようになりまして野菜の摂取量がすごい増えてるんですけど。 キャベツうまいですね。 最近、そう、不思議に思ってたんですが、今の小学生って、みんな水上まで、だからこ う, うですね、僕らも小学校の頃は、水上なんて持ってきませんでしたが、何を飲んでたかっていうと、水上水なんですよね。じゃあ、うしにくしゃすまられて、飲むんですけど。 まあそれ一しても変わってますねやっぱりね。 さ、う、て、ん、さような まあ、こだけ火災をあこのんうんうんうんううんうんうんう かっていうと、それはちょっと、あとですねいろんな要因があるんで、そ務さえ全然食べないでれでも、がんにならない人はならないでしょうし。 いん、ね。<laughs> ヘルシアルクチャーもうまいですねなんか、消を大切に力を高めるっていうね、最近ちょっとそういう意味なんで、その辺のところ、気を今日使ってはいるんですけども。 じゃないんですよね。 うん。 今日は大好きなんですよ。使命。 いただきます 私まあ前にも言いましたけど昔は1 0 9円で売ってるような田舎なので全体的に物価は安いですね。 ああ、ありが 私<音楽>